9時半からのスポーツ走行の時間となります。まもなく9時半からのスポーツ走行の時間となります。